はい、それでは第14回行政職員向け ICT 体験型セミナー実践者に寄稿シリーズで今回ですね神戸市役所の宇都宮専門家をお招きして行政におけるノラアプリとの付き合い方ということで、まあ、均等のガバナンスの話をメインにしていただこうかなというふうに思っております、えっと、本日の流れなんですけどもまずは Code for Japan による企画説明をさせていただいた後に、えっとまあ、スピーカーである宇都宮さんの自己紹介 まあ、そしてですね、あのメインテーマである神戸市役所における均等ガバンスの実践についてお話しいただきます。そしてですね、えー、と35分から20分間ほどあの長めにです、ね、質疑応答の時間を設けておりますので皆さん、ぜひですね、宇都宮専門家にですね、あのぶっちゃけな、ぶっちゃけた質問っていうのを投げかけていただけたらなと思います。今回 YouTube ライブの配信がありませんので、オフレコの話もしていただけるかなと思いますので、えー、とぜひ皆さんよろしくお願いします。 で最後にクロージングということでいつもの通り、えー、と東さんからありがたいお言葉をいただこうかなと思っておりますまずですね、えー、と Code for Japan の運営自己紹介なんですけども今、えー、としゃべらせていただいているのが私、えー、と Code for Japan の、えー、砂川と申します東さんもじゃあ一言お願いしますはい皆さんこんばんは東ですよろしくお願いします、はい、ありがとうございますはいでですねあの、まあ、そもそも Code for Japan ご存じないという方もおられるかなと思いますのであの少し団体についてご説明させていただきます。Code for Japan とはですねあのシビックテックと呼ばれるその市民自身がテクノロジーを活用して行政サービスの問題や社会課題を解決する取り組み、まあ、そういったシビックテックということもあるんですけども、まあ、それを推進する非営利団体です。 大事にしているモットーがですね、共に考え、共に作るということで、市民と企業と行政自治体、それぞれの立場をですね、つなぐことで、それぞれ競争し合うという、そういったプラットフォームを作って、地域課題であるとか行政の課題の、行政の課題を解決していくという、そういったことを目指している団体です。で コードフォージャパンがですね、なぜこういったセミナーを無料で主催させていただくのかというところなんですけども、コードフォージャパンはですね、まあ、自治体業務において、ですね共に考え、共に作る環境っていうのが、まあ、組織的に用意されてないことをですね、まあ、課題と感じているからです。で, ですね 他にはですねあの、国が指導するそのガブテックであるとか、Society、まあ、5.0 みたいなことが言われてるんですけども、やっぱりですね、自治体の i c t 環境とか職員のマインドセットっていうところがそこまでついていっていないっていうところを、まあ、肌で感じているっていう、まあ、隔たりがあると感じているからです。 こうやってですね、Code for Japan はそのテクノロジーに活用に欠けたたけた、ひえり団体ということがありますので、まあ、多くの行政組織やベンダー様とま中立に接することができる、まあ、そういったことからまこういったセミナーを主催させていただいております。でですね、あの先ほど申し上げたとおりですね、あのえっと、今回質問。 宇都宮さんからのです、ね、プレゼンの中にですね、プレゼン中もですね、ズームであの活発に質問というか、投げかけ、投げていただいたらいいかなと思いますし、あのですね、スライドというものを使っておりまして、えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくね。そうか、ここでやっとけばいいのか。おっとっと、失礼しました。スライドはい。まあ、こういった、えっと、まあ、質問がありましたらですね、 ここで、えなんで終わっちゃってるんですか<笑>それは書かれてることが面白いからじゃな い, あそ う, いうことですか、ね。ね<笑>皆さん、そう思いますよね。<笑>確かに暗いな。<笑>はい。はい、おしゃれあのこの QR コード で, ですね、はい、読み込んでいただいて、<笑>て<笑>質問を随時投げかけていただいたりですね、あのスマートフォンをお手元にない方ですね、パソコンの方で、スライド .com と言っていただいて、05004に。 を、えー、と押しししいいただければ、えー、宇都宮さんへのの質問が投稿でできまますす、えー、よろしくお願いしますちょっとバタバタしてしまいましたが、えー、ゲスト紹介ということで、えー、今回、えー、神戸市役所、えー、企画調整局デジタル化戦 略, デジタル戦略部からですね、うん、デ, ジタルデジタル化専門官の宇都宮哲平さんに、えー、お越しいただきまよお越しいただいておりますので、えー、よろしくお願いしますちょっとゴールデンウィーク明けでカミカミでちょっとやばいですね、はい、よろしくお願いします お願いしますあ。じゃあ、もう僕で話す感じですかね。はい、お願いします。はい、宇都宮と言います。今日はあのよろしくお願いします。で、画面をちょっと共有をして、はい。で、えっと、行政におけるノーラーアプリとの付き合い方っていうことで、ちょっと2、30分ぐらい話させていただきますので、よろしくお願いします。えー、最初は自己紹介ってことで、 最初、なんか10分、20分ぐらいちょっと自己紹介してって砂川さんに言われたんですけど、ちょっともう全然そんなネタはないので、とことで、ちょこっとだけ自己紹介もしますと、今、神戸市の企画調整局のデジタル戦略部っていうところに、去年の4月に入庁しました。民間からやってきて、デジタル化専門官ていうえ位置づけで働いてます。それまではあのまあ、16、17年ぐらい。 まあ、こうやってあの情報システム会社ですね、そこで SE をやったり、でそうですね、日記というところもあ、ここは新規事業開発というところで、あの事業開発というのをやったんですけど、であとはファーストリテイリングというところで、まあ、ユニクロとかの店舗系のシステムですね、であとは今、ユニクロ行ったら無人レジやってるあのところとか、あるいは RFID タグとかいうのを使ってるんですけど、そういうのを使った在庫管理とか、そういうのをやったりしてました。 で、去年1年間で神戸市役所で、えー、IT のところで前任者がちょうど砂川さん、今話されてた砂川さんが、えー、専門官としてやられてて、で、均等をずっとあのいろんな草の根活動をして広めてきたのを僕が引き継いで、で、ほぼもう今もほとんど8割、9割ぐらい均等のところをやってるっていう感じです。はい、であとは、そうですね、趣味趣味のところだけ。 話させていただくんですけどトロンボーンをややっっててまますすあととドロローーンンンかトボは、えー、本当はもう本業にしたいところで例えばこのなんかゲームのゲームの録音レコーディングとかをやっているのであのクリアすると自分の名前が出てきたりとかそういうのもやってます基本はあのジャズをやってるんですけどバンドがもうコロナで全然 や, やれてなくて、えー、すごい。 すごいまあもう吹けてないのでストレスなんですけどなんか吹く場所があったらぜひお声掛けをお願いします。でもう一個は鴨川とかいいんですか京都の鴨鴨川鴨川とかかなんかあるんですか結構吹いてる人いますよね。はい、ああ川でか。そうかそうか。どっか外でも吹いてもいいんですよね。はい。であともう一個がもう一個がドローンもやりたいんですけどまあいろいろ思ってまして。 持ってるんですけど、もう2年近く飛ばしてない感じで、もうまあ、飛ばしてるのは部屋の中でホバリングさせてるくらいで、なんか全然使ってなくて、でこれもあのあ今、行政の皆さんいらっしゃると思うので、なんかその飛ばす許可をいただければ、もうボランティアであの飛ばしていきますので、で動画撮ってあの動画編集とかもしますので、なんかあったらお声がけください。お待ちしています。はい、<笑>というのが自己紹介です。 でえいきなり結論なんですけど、えっとタイトル今回のタイトルがその行政におけるノラアプリとの付き合え方っていうことですので、でこれあの砂川さんが紹介の時に書かれたのを左側に書いてます。で、えーまあ、対象として一つ目は、その均等みたいなノーコード・ローコードツールを導入したいっていう人に対してどう、まあ、悩みの方っていうところですけど、そこは今回あの、まあ、このあと。 えー、と神戸市で、まあ、今500人、600人ぐらいユーザーがいるんですけど、それをどんどん増えていく中でどういうふうに管理してきているかっていうのをお話しできるので、それはいろいろ参考になると思いますので、いろいろ聞いてください。終わった後にもいろいろ質問してください。2つ目は、えーと、上司とか上質に均等とか入れたら、ノラアプリ、メンテナンス大変だろうとか言われた場合のことですけど、 これ、神戸市の場合はですけど、プログラミングっていうのは基本行わなくて、プ, ログ ラ, プラグインっていう拡張機能を使うことで、まあ、ノラマクロみたいに本当になんか何やってるか分かんないという状態になるのを極力減らすようにはできているとは思ってます。そういう対策ができるのが、まあ、の VBA とかマクロとかそういうのとはちょっと違うんだよっていうのは言えると思います。で、3つ目のところは、 まあ、そもそものら、エクセルのラマクロのメンテナンスってことですけど、これはもう今回答えないです。あの神戸市でも、まあ、ある A さんが、今度3月いっぱいで退職します、どうしたらいいでしょうかっていう相談が来て、でただもう、そこはもうどうしようもなくて、結局は外部の業者さんに委託をして、ちょっと見てもらってるっていうのもあったりします。なので、答えはないです。まあ、その、うん、ないです。はい。っていうところです。 で概要のところはですね、ここもその砂川さんがなんか下の方うに、ガバナンスの強化という難題を軽やかに解決しているとかって書いてるんですけど、全く解決してません、軽やかに解決してませんから、もうとにかくいろいろ仕組み化して、で責任者明確にするっていうところ、これも最後も結論なんですけど、もうその辺を大事かと思って、もう地道にどんどんやってるって感じです。 本当責任者明確にするってところが、もう行政のところが、すごいここが曖昧だと思っていて、うん、ちょっとも う, うま、まあ、ここで言わないですけど、まあ、そんな思ってます。なんで、責任者明確にするところにすごい注意をして運用してるって感じです。はい、でということで、えっと、全体、目次っていうところなんですけど、まあ、最初はちょっと簡単に神戸市の近畿環境についてお話したいと思います。 で神戸市なんですけど、えー、こんな感じでですねあのユーザー数が増えてきていますあの2018年の4月10ユーザーでこれ砂川さんが最初に0から1にしてでちょっとずついろんなところで広報活動しながら増 や, 増やしてきましたでこれはあの今私が1年間やってきたこととは全く別のアプローチで あの成功事例を一つ作ってそれを全庁に紹介して広報活動を地道にやってくるっていうところをうまいこと砂川さんがやってきたんですね。でそのおかげで私が入った時はまあ100人ぐらいだったんですけどもうその去年の4月からもう1年間でもう56倍ぐらいまで一気に均等のユーザーが増えてきたっていうそういう状況です。で、まあそのまあ、今回お話しするのが、まあ、メインはこのどんどん増えてきた中で どういうふういいにに管理をしてきたかっていう話になります今ここに2つ黄色と青があってインターネット環境と LG1 環境ってあるんですけどこれがあの今日お話聞かれてる方はあの行政の方なので大体お分かりだと思うんですけど、えー、とネットワークの A をこちらで出してるんですけど一番あごめんなさい左側がマイナンバー利用事務系で一番閉ざされたところで真ん中にあるのが LG1 接続系ですね。 でそこはまあ一旦外とはインターネット環境とは区別されている環境です。で右側にあるのがインターネット接続系で、まあ、このインターネット上、インターネット空間上に n t トーンはク ラ, ブクラウドサービスなのであるんですけど、で2つ神戸市では環境がありますと。1つはこのインターネット版という方で、まあ、我々普通に個人端末からでもアクセスできるような環境です。でえー、と市役所からアクセスするときも、 事務処理用 PC っていうところから仮想で仮想 PC をインターネット用 PC というのを立ち上げた上でアクセスしてます。で、もう一つの LG1 環境というのがこれがあの全、えっと、インターネット空間上ではあのファイアウォールみたいな壁があって一般の我々の個人端末からはアクセスができなくてで LG1 側の事務処理用 PC からだったらアクセスできる。 この秘密の土管が通じてアクセスできるようになってます。なので、ここだったら個人情報を扱ってもいいよっていう方です。ですね、この青い方はまあ個人情報が扱えるのでまあ便利だなっていうところもあって、えー、先ほどお伝えしたような、お見せしたように一気になんかこの1年間伸びてきてるような、そんな感じですね。はい。で、今のアプリ数なんですけど、まあす LG1 側とインターネット側で、まあ、線上限1000に対して、LG 側700で、えーと、インターネット版579ぐらいっていうことで、結構どんどんもう増えてる状態ですね。ただですね、これは、あの例えばちょっとピックアップして見て、見せてるのが右なんですけど、なんかテストだったり、新しいアプリみたいな、ちょっと作っただけみたいな、あとサンプルとか、そういうのが多分結構あって、6割なのか、8割なのか。 あると思ってますで、まだ私も入ってきてからも整理してません。これはもうこの後あとやろうとしてるんですけど。ですので、まあ、この700とか500とかいうのも、多分ん200、300ぐらいが実際には本番で運用されているのかなっていう、それぐらいです。はい、で、これ、野良っていう、今回のテーマの野良っていう話なんですけど、n o アプリをちょっとここで一旦定義というか、確認したいと思ってまして。 今のみたいな、ちょっとテストで作ってみて、作ったけども、すぐ後でほったらかしたようなアプリっていうのは、これはもうかわいいノラアプリだと思ってます。あの、n t o n e の機能の中でも、まあ、いつ作って、で、使われてない、アクセスがないよとか、そういうのは分かるので、まあ、もうそれをもう消せば OK の話で、そういったアプリはそんなに問題はないような、ノラアプリって言っていいのか、もう言わなくてもいいぐらいのものなのかもしれません。で、大事なのは下の方で。 まあ、最初お試しで作り始めてでそれをどんどん改良してで本運用開始しましたとでその後開始した後一1年ぐらい経ったら急に担当者が異動になりましたっていうそうなってアプリの面倒をいなくなった瞬間にこのアプリが牙を剥くんですよねでそれは危険なノラアプリっていうことでこのノラアプリをが生まれないようにするためにいろんな管理の仕方を あのちょっとずつ頑張ってきたっていう経緯があります。はい、で, あ で, で、今のですね、その移動っていう話なんですよね、移動するっていうタイミングがですね、この間、初めて私も体験しまして、これはまあ一応管理する中で作ってきた分かるあのデータなんですけど、まあ、追加をどんどんしていって、で停止する人もいて。 で、増減がどれぐらいで、累計でどんだけになってきたかっていうの、1ヶ月ごとの数字なんですけど、4月ですね、やっぱ4月に停止が一気に53人ぐらいきまして、まあ、追加もあるんですけどで、こういう作業がすごく大変でした。もう急に来週からどこそこに移動になりましたとか、誰々さんが移動になったので、でも、あのまあ、ライセンスの枠っていうのがあるので、その調整作業ですね。 とあとはもう追加と停止の作業っていうのがもう本当に大変でしたで特にこれこれはあの LG1 側の環境の数字なんですけど、まあ、LG1 側はまあちょっといろいろあって本当にユーザー管理は苦行ですって言われてるんですけどこの辺もなんか LG1 側であの使いたいって考えられてる方いらっしゃったらあの最後いろいろ質問の時にも聞いていただければと思いますはい で, で今日のちょっとメインのお話ですけど じゃあ均等運用するときにどんな工夫しているのかっていうところですね。野中を防止するためだったり、ユーザーがどんどん増えてくるので、それに対してどういうふうにあの、まあ、考えて対策しているかっていうところをお話しできればと思います。いろいろやってるので、まあ、あのどれかいろいろやってるところをご説明するので、その中でどれかがあの使えるなって思っていただければ幸いです。はいでも でまずはですね、えーと、これが全体像というか、最初の均等の相談があって、ユーザー追加してっていうところの流れをちょっと簡単に最初説明させてください。あのまあ、最初は、あの町内のイントラネットとかあの FAQ っていうところを見た職員の方から、まあ、電話とかメールチャットでコンタクトが私の方にあって、でそれをまったちょっと相談アプリの方に。 管理をします。で、まあ、ちょっと連絡があって、じゃあちょっと一回打ち合わせ し, ようしましょうかっていう感じで、初回打ち合わせを1時間やって、その中であの、きんとんってこんなんですよとか、こうやって簡単に作れるんですよって実際に動かして見せたりして、で、やってみようってなったら、じゃあユーザーを作りましょうっていうことで、あのユーザー申請をしてもらいます。で、その申請は、まあ、ホームブリッジというプラグイン上で申請してもらって、で、それが、 えー、受け付けたら、えー、とユーザーザをを追加をしていくとで、それもユーザー管理アプリっていうところで管理をしてます。で、ユーザーがようやく出来上がったら、まあ、職員の皆さんでどんどん使っていってもらうんですけど、その中でいろいろ、まあ、これも順番にいろいろ追加していってる感じなんですけど、まあ、スペース申請とかプラグイン利用申請、アプリ本運用申請とか、ユーザー停止とか、そういうのを 申請をしてもらって管理をしてます。この辺がガチガチなのか緩いのかっていうところはまだ分からないんですよね。ただまあ、ある程度はガチガチにしていかないと人数が増えてくると大変になるっていうのは確実にあると思ってます。はい、で、で、実はこのルール作りっていうところはですね、あのジアトコさんっていうところの あのベストプラクティストラを利用させててもらってますもうネット上に落ちてるやつですので、こうやって載せてるんですけど、あのまあ、ここにスペースって、均等はスペースっていうのがあって、まあ、空間、ルーム、部屋みたいなもんですけど、スペースの ID をあ、うん、スペース ID をスペースの頭につけるっていうルールがあります。で、そのスペースの中で作ったアプリに対しても、本運用するアプリには頭に 同じ id をつけましょうううみたいなそういなそルルール で, すで、すで ID が付いてない、ID、アプリの頭に ID が付いてないやつはまだ本運用が始まってないので、まあ、ともすればほったらかしにしてるんだったら削除対象に、棚卸しの時に削除対象になりますよとか、そういう感じですね。ちゃんと本運用が始まってれば、もう削除されることはありませんよみたいな、そんな感じで管理をしてます。でこれを あの参考にして神戸市でも や, やり始めたのが去年の5月とか6月ぐらいです。で、まあ、私がラッキーだったのは、あのまあ、サイボーズさんと神戸市で連携協定を結んでいるので、まあ、こちら左側にいるのは神原さんという方なんですけど、まあ、神原さんとか、あと杉本さんとか、いろいろサイボ胞ズの方に相談がいろいろできたっていうのが、すごいありがたかったのと、さらに、 この右側にいる谷さんっていうのがあの神戸市の職員なんですよ。神戸市の職員があのサイボーズさんに1年間、去年1年間出向していたので、で谷さんとたまにその打ち合わせをズームでやって、谷さんに壁打ち相手になってもらいながら、じゃあどういうふうにガバナンス、いろんな管理していこうかっていうのをあの一緒に考えてやってきたっていうのができたっていうのも結構ありがたかったです。でその後 谷さんが今日先月今2週間ぐらい前からあの神戸市に戻ってきて、でもうあの同じ私と同じチームに来てくれたので、もうこれからはもう谷さんが神戸市 の, そのアプリの画面なんですけど、まあ、例えば十四の全体掲示革新っというようなこういうスペース上で、まあ、アプリが。 こうやっててて同じ番号がついて管理されてますとで例えばこのアプリの本運用申請っていうアプリですねアプリ本運用申請アプリなんですけどそれの1レコードを右側に出しているんですが、まあ、その中で、まあ、スペースはどのスペースだよアプリアイディアなんだよアプリ名はなんだよでアプリの利用用途はこういうものだよって簡単に書いてもらった上で最後にアプリの管理者が誰それだっていうのをちゃんとあの 出しててもらってますでこれが多分一番重要だと思っていてどこのアプリの管理者は誰なんだっていうのがこの、まあ、申請上で明確に示されるっていうそこでが一番大事だなと思ってますであとはですねこれはチャットを使っていろいろやってますチャット神戸市ではこのチャットラックっていうのを使ってるんですけど 今ロゴ、ロゴチャットとかですかね、いろいろあのチャットツールはいろいろあるので、自治体によっては違うと思うんですけど、結構チャットを今は活用してきてます。まあ、k t l k ントーンっていう、まあ、KTL っていうのは神戸テックリーダーズっていうのの略なんですけど、まあ、そういうデジタルにあの敏感なメンバーが集まってるみたいな、そういう感じなんですけど、あの今、そこに、ルームに150人ぐらいいて、 でそれ上で均等に関してのなんかちょっとした質問とかができるようにはあのなってはいます。まあ、ただこれもちょっと課題という感じなんですけど人数が多くなりすぎて逆に簡単な質問がなんかみんなしづらいんじゃないかなみたいな状態にはなっちゃってたりもします。でチャットルームの使って進んだいい感じの事例っていうのがつい2週間前に出たのでちょっとこれをご紹介したいなと思うんですけど この22日にチャットルームで相談が出てきたんですね。で、これ、箱丸さんって方が、まあ、ちょっと内容は細かいので飛ばしますけども、あのまあワクチン接種でコロナ関係なんですね。それで、あのちょっといろいろこういうことができたいんだけど、も手が回ってないので、助けてもらえませんかみたいな感じで書き込んでくれたので、で、まあ、どういうイメージかっていうのがある程度私も見えたので、 じゃあちょっと私の方でまずはスペース作りまあ申請をスペース申請もやってワクチン接種っていうスペースを作りましたっていう投げてでその後にこの小坂さんっていう方がまあじゃあその104のスペースの権限もらっていいですか記事間やってみますって感じで作り始めてくれたわけですねでその後まあちょっと小坂さんも別の打ち合わせがあったみたいなんですけどその後にもう4時半ぐらいにひとまず完成してでもうそれが 翌朝には運用開始されたみたいな、そういう感じになりました。で、まあ、どんなかというと、まあ、これ、神戸市の新型コロナワクチン接種申し込みお助けたいみたいなページがあって、各区に学生の人たちがお手伝いに来てくれてて、受, けあ受付をしてくれてるんですけど、でその状況がパッと見であのリアルタイムに更新できないと、もう受付がもうできない状態、すんごい混み合ってて、受付できないのに、 あのどんどん人が来ちゃってるので、その状況を簡単に変更できる、僕のコメントも書けるみたいな、それを Kintone、まあ、を使って あ, の、まあ k v i ビューアーっていうプラグインとホームブリッジっていうプラグインを組み合わせて、もう各区の職員がもう自分のタイミングでそれぞれの区の情報をメンテナンスをできると。で、これ、プラグインを使えば Kintone のライセンスもいらないので、あのもう、 更新が、ライセンスもお金も費用もかからず更新できるみたいな、そういう仕組みをまあ数時間で作りましたと。ですね、これ、こういう、まあ、これぐらい の, その プ, リがプラグインを組み合わせるだけなので、本当にこうノーコーディングでやってます。で、これぐらいのプラグイン活用できる職員っていうのは、もう神戸市だとまあ数十人はい る, いる感じですね。で、そういうのがまあチャット上でちょっと。 あのヘルプが出た中でパパッと空いてる人で作れるようになってきてるよっていうのはちょっと今今のところはすごい自慢できるところかなと思います。はい、であとはですねどんどん人が増えてきてあの質問がどんどん出てくるので職員向けの FAQ っていうのを使うようにしてます。でこれはあの何か聞かれたらここ見てねって言えるようにするために 作っててまして例えば1、2、3月のアクセスで見ると、これ全部均等関係のやつをピックアップしたんですけど、まあ、数百回アクセスぐらいはされてるので、まあ、結構見てもらいながら、あの使いあの FAQ もいい感じに機能してるかなと思ってます。まあ、例えば、新規ユーザー登録をお願いしたいのですがってあったら、まあ、ここの申請フォームにあの使って開いて申請してくださいねってなってたり。 スペースって何ですかスペース申請何ですかっていうのを説明して、まあ、スペース申請こうやってやってくださいねみたいなふうにして、まあ、なるべく自分に問い合わせがどんどん電話とかメールとかで来ないような仕組みをどうしたら作れるかっていうのをいろいろ試行錯誤しながら組み上げてきてるっていう感じです。あとは、あもう一つはイントラネットっていう、まあ、町内のホームページですけど、均等のページを1個作ってます。 まあ、簡単に、まああの、そんなにコンテンツは多くないんですけど、まあ始めえー、例えば均等の始め方っていう感じで、まあ、最初、周りに聞いてね、で、何かあったら、ここに連絡してくださいね、みたいな。で、その後、まあ、やってみようと思ったら、ユーザー登録をしていただきますよという、その感じでスタートをしてでます。でまあもちろん 最初の頃砂川さんがいた時はいろんなその町内で勉強会とかしながらじゃあキントン使ってみる人っていうふうにどんちょっとずつ人を増やしていった感じなんですけどもうこの1年はそういうのは全然やってなくてですねもうあの町内でいろいろ口コミとかそんな感じで相談が来たベースでどんどんスタートしていくっていうもうそれだけでどんどん増えていってる感じですで一旦ユーザーを作ったら こんな感じで、えーとまあ、こういうところを読んでね、みたいなのを、そのイントラ上に、均等ンンページ上に書いてまして、で、その後にこうやって、とりあえずアプリ使って削除してみるの動画を見てくださいね、みたいなふうにしてます。動画で、本当に18分ぐらいで、初めて、まあ、一度もアプリ作ったことがない人向けに、いくつか動画を作っておいておいて、そうするともう最初ログインしたあと1時間で、 まあ、アプリ作成して削除っていうところまではやってるような感じでチュートリアル動画的な感じを用意しました。で、その後にまあスペースを申請。スペースっていうのが均等に使う上では大事な概念になってくるので、まあ、そういうのはま FAQ 見てスペース申請もしてくださいねみたいなふうにしてます。で、実際にこのスペースっていうのを、まあ、さっきのスペース申請っていうアプリをお見せしましたけど、 まあ、スペースの管理者は職員がやっていくと、まあ、そ, こをそこですねススペースの責任者になってもらって管理自分で管理してもらうっていうところはどんどん人が増えていく上でも非常に大事で私みたいな管理者側で作るんじゃな管理するんじゃなくてもうそれぞれのところで職員がもう管理者になっていくっていうそういうのが大事だと思ってやってきてます。 あとはですねで、もうちょっと進んだところで、えーと、フォームブリッジっていうプラグインを神戸市使ってるんですけど、まあ、これが一番すごくあのいろんなところで用途としてはあるなっていう、実際にいろんな事例があるので、まずはこれが1の方だろうと思って、あのフォームブリッジ講座を、動画を作ってやりました。で、この動画はですね、あの結構力を入れて作ったんですけど、 やっぱり動画を作ってやるとライブでハンズオンでやるよりも質はだいぶ上だと思ってます。その動画上で編集しておけば、まあ、こういう感じであのテロップを表示したりここって言って矢印を表示したりってできるので見ている人が理解は理解度はすごく上がるはずだと思ってます。でしかも動画は5分程度で小刻みにやって 作っておくので、まあ、自分のペースでどんどんん勉強してていってもらえるでこれも全部の動画で40分50分ぐらいなんですけど、まあ、それぐらいを動画を見ればもう Web 上にフォームを作ってアンケート集計などができるようなアプリとかがもう作れるぐらいになってます。なので多分 2, 2時間3時間ぐらい最初ユーザーもらってアカウントもらってから23時間である程度もフォームを作ったりとかできるようには なるっていうそういう最初の学習コスト、か学習時間を最小限に抑えれる工夫っていうのを、まあ、動画が僕はポイントだとは思っているので、それをもうちょっとどんどん、えー、とコンテンツを増やしていければいいのかなと思ってやってます。はい、あと あ, あとは、これはまあ、J、JS って JavaScript ですけども、JavaScript は基本的にはまあ使わないでねっていう話でやってます。あの えっ、ー、とまあ数件23件ですけど外部の業者さんに委託をしてで JavaScript でカスタマイズをしている事例っていうのはありますまあそれは業者さんにちゃんと設計をしてもらった上でドキュメントとかも残った上でやるんだったらまあいいんだろうなっていうところでそこは別にダメとはしてないですで職員側では基本的には JavaScript は使わないでねっていうふうにしてます ただ、例えばこの豊雲社の公式ブログ上で紹介されている JavaScript だったら、まあ、OK だよってしてます。例えばあの、郵便番号を入れたら住所自動表示するような仕組みっていうのが、まあ、フォームブリッジ の, その入力フォームの中でできるので、もう私からはフォームブリッジと郵便番号でググってねっていう言ってます。あのこのグ グ, ググってねっていうのをすっごく言ってて、何か。 何でもかんでも聞いてくる人もいるんですよね。あ、ちょっと今、ちょっと話とそれてますけど、なんか、何でもかんでも聞いてくるだけの人っていうのは、いわゆる、いわゆる、あのいわゆるググレカスなんですよね。あの一般的に<笑>そうあの、その人に向かってそんなこと言わないですけど、あのインターネット用語というか<笑>、ググレカースっていうやつなので、それを、それが、うん。 なるべくその自分で調べて自分で解決するっていうのが実はできちゃうんだっていうのをどうやって伝えていこうかっていうのはすごく日々考えてます。なんで何か聞かれてももう直接ここ見てよっていうんじゃなくてあのフォームこうやって検索してねってググってねググって ね, ググってねっていうのはしょっちゅうなんかチャットとかで伝えながらやってる感じですね。で、まあ、まあこれは本当にここ開くと出てくるブログ上で あの本当にフォームブリッジの JavaScript を利用するにチェックを入れて、そのブログに書いてある1行のなんかリンクの、リンクを設定するだけであの使えるようになるので、まあ、そういうとこぐらいになったらいいよねっていう話をして使ってもらってる事例もあります。で一応、そのトリコモーショもこれ、こういうのはサポート対象外だよっていう話は出てるので、まあ、そういうところもちゃんと理解してねっていうのを説明した上で使ってもらってます。 はい、ということで、以 上, 以 上, 以上ですあの。神戸市でノラ、まあ、化を防止するための工夫とか、どんどんユーザーが増えてくるっていうところで、どういうふうに対応してきているかっていうのをちょっとお伝えしました。最後は行政における、今日のお題のノラアプリとの付き合い方なんですけど、ちょっと最近の CM でこういうのがあったんですよね。その犬がいて 親切な人に見つけてもらってね。優しそうに聞こえてもこれは犯罪者のセリフです。JC みたいなそういう CM があると思うんですけどその結局担当者が移動してもそれを今度後任になる人が引き継い で, でそれを最後まで面倒見てくれるようにするためにそのやっぱりその責任の所在っていうのを明確に意識できるような仕組みをどんどん 常に考え続けるっていうのが大事なんじゃないかなっていうのが今日の僕の答えです。なので、そのアプリの申請だったり、スペースの管理者の申請だったり、そういうので使って、あなたはこれを管理してるんですよっていう、そういうのが明確に認識してもらえるようにしていくのが多分大事だろうなと思ってやってます。はい、以上になります。どうもありがとうございました。 ということで、いろいろなんかご質問をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ、どうしようかな。画面共有もらっていいですか、はい、あはーい共有、はい。はい、ありがとうございます。来てるかなあ、すごいいっぱい来てる。さすが、さすが。うちの皆さん。うん、<笑>じゃまず 私の家の部屋の明かりの話からです、ねはい。講師してる。うん、はい。砂<笑>川<その><笑>さん、たまに場所変えてるんですか、それ。いや、今日、夜はね、一丸でやろうと決めてるんですね。まあそんな、そのくそ、そんなことどうでもいいんで、はい、あね、い時間でやってんですか、いいっすね。それ、僕もやりたいんですよね。あいやそんなこと、そんなこと、どうでもよくて、えっと、はい、す、はいません、えっと。じゃあ、えっと、まあ、質問。 えっと、途中から入られた方ですね、もし質問があれば、ここの、えっと、QR コードをスマホなりで読んでいただいて、あの質問投稿いただければと。逆にこう同じような質問だなと思ったら、前の人のところにいいねしていただければ、えっとまあ、質問が上に上がってきますので、お願いします。はい。えっと、そうですね。じゃあ、まず上からいきましょうか。はい、はい はい、各職員が管理者ということですが、スペースはどのような単位、えー、流度で作成しているのですかという質問です。あなるほどですね最初はですね、あの神戸市の場合は局があって、なんとかブーでなんとかカーみたいなのがあるんですけど、なんとかカーレベルで作っています。その下に係っていうのがあるんですけど、そこはもうちょっと細かいので、カーレベルで作って、まずはそれで作って、まあ、ただ、 あのいろいろ作ってくると、例えばプロジェクト的なものだったりもするので、まあ、そういうのは自分であの名前つけてもらって申請してもらえるようにもしてます。その上でプロジェクト用のスペースがあったりもします。例えばコロナのやつとかですね、そういうのもあったりします。はい、なるほどえっと、まあ、ここの質問を書かれた方、もしよろしければ、まあ、細あの追加で質問とかあったら、うん、えっとぜひズームのミュート、はい、あの 言うと解除していただいて話していただいても構いませんので。ああ、なるほどなるほど。いいせっかくせっかくのねあれなので、はいな。そうですね。流動。だから今だいたい百ぐらいスペースありますかね。あの片方の環境で。はい。いいですかね質問者の方。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい のの投資対効果はどのように算定していますかい い, 質問です、ね、いい質問ですね。これ私民間にいたんで、ほんと最初そこ、そこですよね、そこ大事だと思ったんですけど、行政ってまたそこが曖昧なんですよね。だから、何 な, なんですかね、予算ベースで動くっていう、またね、そう。<笑> で, でも、投資対効果を測定をするっていうところは、今のところまだできてないです。で ただ例えば実績が出てくる出てきているアプリあの例えば職員であの 若, 手若手の藤原さんっていうのが、うん、公用車の運転日報アプリみたいなのを作ってるんですねそれっていうのは何ですかねまあ紙がどんどん五千年間5000枚ぐらい減らせてで 毎, 毎 日, 毎, 日毎週毎月なんかやってるような紙でいろいろ転記したりような作業とかも減ってきたっていうでそういうのを 何時間月削減できたじゃあ時給1人2000円だから何円削減できたと。まあそういうふうな計算をして、一応それで、うん、それで時間が削減できたボリュームはこれぐらいだみたいな見せ方はちょこちょことはしていってます。で、その上で、まあ、ちょっと大きな、大きな効果が出たようなのを、まあピックアップして、で、その予算追加でくださいというときにはそれを説明してたりします。あとはコロナとかで、 こういうふうなあの対応ができて、あの急に平和になったね、電話がすごかったのがあの減ったねみたいな、そういうチャット上で僕が現場の人とやり取りした事例をもうキャプチャーして見せたりして、こういう定性的な効果もありましたよみたいな、そんな見せ方で予算のなんですか委託審査会みたいな、そういうところに出してたりはします。はいなんで まあそまあ、厳密なとこまだそこまで細かくはできてないっていう言い方でになっちゃうかなと思います。すいませんが、はい、ちなみに私も導入した時にあの、はいはいはい、ほとんど紙、まあ、減らせますとかそういうのでお茶を濁しててちゃんとはがってなくてその最初の10アカウントとか20アカウントとか入れたところで、はいまあ、知れてるんで。 なんかそんなのやってても無駄っちゃ無駄なんで、うん、むしろインパクトの方を評価してほしいっていうところが結構あったなっていうあその定性的っていう、まあ、その DX へのこう機運が高まるとかそういうのが見えるの分かっはい、あ明らかに分かってたのででもそれを財政界に説明しても無駄だなって思ったので、はいはい、あしれっと あ, あでもそれそれすっごい大事なとこですよねい い, いい話ですよねいや僕も思ってるのは均等音でできることでって 改革じゃないですよね改善レベルなんですよね。うん、そんななでででかいいことはできないですよ、うん、だからあの効果としてもそんなに一個一個見た時に大きくはないのは間違いないと思います。ただ現場の職員が自分でなんかやってみて試行錯誤してで成果を出すっていうのが。 ちっ ち, ゃいまあ、ちっちゃい成功ですよね、それがどんどん積み重ねられる、しかもそれが IT 使ってできるっていうところを考えると、これがまあ数年、5年、10年経っていったときに、すっごいなんか、福利効果というか、すごい効果、成果となって出てくるのは間違いないと僕は思ってますね。だすちょっとずつそこをやっていく、で現場の職員が自分であのデジタル化で解決できるんだって思うっていう。うん そこはすごく大事なところで、投資対効果としても言ってもいい、定性的に言っていいところですね。すねはい、と思いますこれ4名、えっと、質問、いいねされてますけど、なん か, なんかこう、はい、直接もう少し聞きたいとかってありますか、はい、ある方はミュート解除してくださいね。うん、さっき、講師モードって出てました講師モードだって知ってる方いたんですね。 えコーシュモードってジャズバンドなんですけどまあ今解散したんですけどそこのレコーディング、まあ、僕は3曲ぐらいなんですけどトロモンを参加させてもらって、はい、もうちょっとであのブルーノートのライブに出させてもらえるところだったんですよ。それがあすごいんですね宇の宮さんあの。僕はたまたまそれは運が良かっただけで知り合いの人がいろいろ誘ってくれたんでできたんですけど。 ブルーノートは本物のプロの人が出たんで<笑>最初声かかってたんですよ宇都宮さんこの日空いてますかとちょっとロンボードの話もあっ、はい、次行きましょうはい、はい<笑>はい、<笑>えっと均等の導入をどのように決めたのかというのを教えてください他のノーコードローコードツールとの比較検討されましたか、うん、これは砂川さんへの質問です砂川さん、ね、あはいあのファイルメーカーとえっ、ー、と私2017年ぐらいに、えー、とこういうツール探してて えっとはい、ファイルメーカーと均等を比較して、えっとまあ、費用であるとか、あの UX のところですねあのあの、同じ部内にです、ね、あ, のあんまり IT 詳しくない職員の方がおられて、ですねその人にこう使ってちょっと触ってみてくださいって言って、反応が良かった均等っていうのを、まあ、をに決めたっていうところですね。まああの、まあ、それがそこが一番の決め手で、まあ、あとはいろいろあるんですけども、はい、まあまあ、打足的にっていうところですね。はいうんうん こんなんでいいんですかね。えっと、どのように決めたまあ、要はクラウドツール使いたかったんですねもう。明らかに便利というか、あの、これは業務改善とか働き方改革に効くなって思ってたので、はい、そんな感じ。で、今だとね、事情が違うかなとね、パワーアップスとか、えっと、アップシートと、グーグルだとアップシートとか、まあ、あの、ハニ、ハニカムハニコードでしたっけ a w s つとか、まあ、いろいろ出てきてるね、と思うんで、まあ、いろいろ選択肢あるかなと思うんで、 いい選択でした っ, たってことだとだ思うんですけどねそうですね、なんかたまたま、うん、はい、あの、神原さんっていうね、あの、非常に自治体に親身になってくださる方の、うん、方もともつながれたっていうのが大きかったですね。うん、はいちょうど、まあ、はい、ですね。はい、まあ、これはこんな感じでいいですかね。はい、じゃあ、次いきましょう。 はい、筋トーンの画面から職員向け F. A. Q. へガイドされているんですか。筋トーン上で確認しながらできるのはどっちがいいのかな。ああ、そうですね。筋トーンの画面からでもやってますね。あ、これこれ共有できますね。インターネット側の環境を共有、はい。はい。今映りました。はい、映ってます。<笑>ごちゃごちゃしてるんですけど、これポータル一番トップページですね。トップページの画面で。で、そこで、まあ初めて。 まあ、ログインしたての人には、まあ、こういう実験用スペースで作ってみてくださいとか、で、ここでそのイントラ、イントラの均等ページのところ見てやってみてくださいとか書いてたりもします。であとは、そのこの実験用スペースに行くと、実験用スペース上で、これ、古いな、古いんですけど、まあ、これは動画で学ぶ、これはあのサイボーズさんのサイトですけど、そういうところを見てくださいねとかで、で、まあ、ステップ。 みたいなのがあるんですけど、お試し、プレ運用、本運用みたいなのがあって、まあ、最初お試しでは、ここの実験用スペースでアプリ作って、その後はまあプレ運用ということで、まあ、ここのスペース申請アプリから申請してくださいとか、そんな感じで説明してたりします。これは FAQ でも書いてたりする感じですけど、ここでも書いてたりもします。っていう感じですかね。 あすいまません戻しましたどっちがいいのって言われると、まあ、両方やったらいいんじゃないですかっていう感じがしますね。うんまあ、そんなに対してコストでもない気がするので。そうで す,、ね、すね。はい、じゃあ次もう、ね、結構いっぱい質問が来てくるんで、はい、いるけで、うん、アカウントを、まあ、渡す、渡さないの基準は何でしょうかアカウント渡さ与えない。熱意。<笑>結構重要です、ね。いや、まじ実際そうですよね。<笑> いや私もあのこの人だったらまあいいかなってち ゃ, ちゃんと業務フローとかあの課題意識とかあって言って自分でやる気がある職員だと、まあ、どうぞどうぞなんですけどなんかやってくれるんでしょ感を匂わせてくる人はちょっと嫌ですよね。ああそうです、ね、やってくれるかんやってくれるでしょ感っていうのが一番問題ですね自分で調べたりもしない人たちになっちゃうのででも最初相談していただいてでまあ あの話聞いて1時間打ち合わせする中で、まあ、当然均等音でいけそうだなあこれ均等じゃないなっていうのもやっぱりあるので本当に均等音が何でもできますよってものではないのでいろいろあの刺さるポイントにあこれが来るなっていうのとなったらもうもうすぐあーもうこれ絶対使ってくださいみたいな感じでやりますしこれちょっと細かすぎるし 大変だし、これ、均等でやるべきじゃないんじゃないですかね、的な話で、そういうので判断しながらアカウント与える、与えないは判断したりするのは結構あります、うんで。基本的には仕事に合うかどうかっていうので、その次に熱意みたいなところですか、うん、そ, うそうですね、そうですね、あんまり熱意でもね、うん、まあ熱意がないからアカウントを上げないよとかそういう、そういう話はないですね、基本的には。うん 向こうはやってましたけどねあだから公用車運転日報っていう、はいはい、その横展開をどんどんしていこうっていうアプリについては募集したら560所属から来たの で, でそこはもうライセンスが全く足りてなかったのでまずは 5, 5つに絞らなきゃいけなかったのであの熱意とですねあとはその公用車運転日報以外でもあのやってみたいことありますかみたいなのも全部アンケート取って。 いろいろやりたいって考えているようなところにピックアップしてで、それで最初に使い始めてもらったみたいな、そういうことはありました。なるほどありがとうございます。はいはい、じゃあ次に、えー、投資ということなのでクイックにサービスにできたいんですね。これは感想、ありがとうございます。うんはい、決済みたいなレベルで情報管理や変更利益などの変更が伴うような業務への適用は行われていますか そうです、ね、ログ管理、こういう公文書管理のところですね、ここどうですかねそうですね、公文書管理っていうところは、確かまだ神戸市でもできてないんですよ。なんか、ね、ん文書管理規定を変える変えないみたいな話ありましたね、なんかそうですね、そうですね、文書、で、文書係といろいろやり取りを別の係長やってたんですけど、でなんか、金ントーンだったら、プロセス管理でのやつを、一応その、 なんかそういう決済として扱うみたいな通知を出そうとしてるみたいな話までは言ってたみたいなんですけどなんか途中で止まっちゃいました気が止まっちゃいましたね。だまだンンでそういうもういいいい決済ツールとしててててやるっっっ感じにはなってなななででですす神戸社文書管理システムっていうのを使ってそっちでちゃんと決済残してねみたいなそういう風になってるのが実情ですね。 これがなんか、機能でできるとまた、ユーザー側としてはすごく便利なんですけどね。一応、その変更履歴っていうのは、均等はすごくちゃんと残るので、そこは全然、全然問題ないと思うんですけど、うん、データとして残ってるだけだとダメとか、なんか PDF, PDF を文書管理システムに保存しておかなきゃだめとかいう、うん、なんかけわかんないような感じになった理由。うん なりすましができるとかいうのも言ってましたね。なんか見事にそうじゃないからダメとかなんか。はいはいはい。ちょっともうじゃあぼちぼち時間なので。あえまあ、でももうあと2つ、二つなので、い、まあ、っちゃいましょうか。はい、えっと先ほどの投資対効果の続きですが、調達にかかるコストが削減された、プラス住民に早くサービス提供できるようになったアプリもあるのかなと思いました。いくつぐらいあるんですかね。いくつっていうのは多分アプリの数かな。はい。 ア プ, の数あそこアプリの数は多分まだ、まあ、数十とかそういうレベルしか言えない感じですけど、そうですね、確かに調達調達しなくていいですからね、そこはだいぶい い, いいと思いますよ、本当にすぐリリースして運用を始められる市民に対しての、まあ、本当に例えばアンケート調査とかそういうのもすぐできたりするので、そういうのは調達コストは下がってるって言えますね、確かにそれもあ今度使わせていただきます。<笑><笑> えー、とインターネット版で個人情報を扱うのは何であかん、まあ、これは各自治体の、まあ、基本的に総務省の判断ではあるんですけども、うん、自治体の判断でできるところもあるので、まあ、ここは、えっと、あのご所属の上質に聞いてみてくださいというところですね、はいで。各課でのアプリ作成にあたってのセキュリティ上の評価はどのようにしてますか各課で判断されているのか、えー、IT が入っているのか各課だけで IP 制限や認証などの機能をークを使いこなしているのかっていう。 ちょっとそうです、ね、セキュリティ上の評価っていうのが、ちょっと、ちょっと意図が汲み取れないところはあるんですが、いかがでしょうかね。大丈夫ですよっていう感じにはなってるので、はい、均等を使えば個人情報は使えますと。はい、で、そうですねあ、IP 制限や認証、これは、なんだろう、そのプラグインのフォームブリッジとかだと、簡易認証とか使うことで、あの他の人の情報は見れないよとか、そういう制限はできるので、 まあ、そういうのを使いこなしてもらいながらっていうのはその私とかその、うん、間に入って IT が入ってでこういうやり方ならできますよねとか相談を一緒にしながらで作ってもらってます実際に作るのは職員です、はいはい、おなんか結構まあちょっと時間も時間なのであの質問いただいたものに関しては後で宇都宮さんからなんかこう回答いただける な, なんていう期待はしておりますので、<笑>はいしないかもしれないですけども、<笑>はい、期待いい ど, どうやって回答するんですかこれこれ上で回答できるんですかあ、えっと後でこう CSV ファイルでダウンロードするので、<笑>それを宇都さんに渡して、あの砂場にはなんか貼っときます。はい、あ、なるほど。わかりました。回答します。はい、すみません、ちょっと、はい、10, 10を超える質問大盛況ということで、ありがとうございました。はいはい 尊敬の幅広げたな、<笑><笑>あのがのびのびの び, のびやらせていただきます。はい。<笑>はい。えっと、それでは、えっと、時間も時間ですね。最後ですね、クロージングということで、あ、東さんのありがたいお言葉の前にですね、ちょっと宣伝を少しだけさせてください。はい。えっとですね、5月19日にですね、コードフォージャパン主催ですね、地方自治体 DX 実践者の集いということで、 あのまあ、ちょっと3時間の 長, 長いイベントなんですけども、まああのえっと、総務省 の, です、ね、あの方も お, びお招きして自治体 DX 手順書の、えっと、担, 当担当というかあの責任者の方もお招きしてお話をお伺いしたりほ、まあ、他の自治体の先進事例をお聞きしたり、まあ、こういった形で意見交換できる場っていうのを用意してますのであの後でぜひ、えっと、お申し込みいただければなというふうに思います。はい ズームチャットに言われる貼っておきますね、はい。はい。ではでは、えっと、もうすぐですね。あと一分で八時ということなんですけども、じゃあ東さん、えっとクロージングをお願いできますか。あれ、えっとミュートになってる。え何かしら聞こえない。あ、ありがとうございます。宇都宮さん、どうも、お話ありがとうございました。どうぞ。えっと、二つぐらいお話ししようと思って。 えっと、時間がどれぐらいあるのかちょっとわからないんですけど、えっと、一つは、きょう、キントンは昨年度かな、昨年度の第1 回, の第1回と2回の砂場のシリーズで取り上げさせていただいて、おかげさまですごく反響があって、えっと、我々が砂場を始めたときから期待してたですね。あのリアルでの えっと、ハンズオンみたいなこともそうですけどもその後均等をやろうかなと思った方々にもあのその資料とか動画とかをですねご提供して、えっと、取り組んでいただくみたいなことをあの期待していてですねそれを皆さん方あの多くの自治体さんでも取り組まれたっていう話を、まあ、直接伺ったりしてましたで、まあ、今回はそのシリーズの続きでですねあ使えるようになったんだけどその後どうするのっていう えっと、使い始めのところだけじゃなくて運用上どうするかっていうところが一番肝だと思うので、えっと、そういったことも考えて、えっと、IT を使うっていうのはあの新しいものを使うっていうことじゃなくて使い続けるためのガバナンスが重要だっていうことを知っていただくためにこういったシリーズを用意したわけですであの実際の内容は宇都宮さんお話ししていただいた通りすごくあの地道なことを 専門家がやるような仕事なのかっていうのはまあま あ, ありますけれども、えっと、そういった仕事に、えっと、今まで情報システムを扱っている方だったら多分1人でやっていたことが、えっと、同じツール均等を使うことでですね、えっと、あこういうガバナンス考えないといけないんだなということがあのよくわかって。 あ, のあらかじめ見通しを立てておくと、えっと、導入するときにそうした体制なりですね、判断すべきこととかも整備すべきことなんじゃないかなって思いました。でもう一つは、えっと、ちょっとコメントにも書いたんですけども、これ、あの宇都宮さんがやってることってあの、ユーザーのサポートじゃなくて、ユーザーがうまくあのそれを使って、まあえっと、本来やりたかった、まあ、住民さんにサービスを。 提供するでも自分たちの業務を効率化するでもいいんですけれども彼らがやりたい価値を実現するためにやっていることだと思うんです。でそれはあのカスタマーサクセスと呼ばれているような領域だと思いますしあの DX みたいな話でいうとこ の, あの CX カスタマーエクスペリエンスをまあ向上させる話が 随, あの随所に織り込まれてた話でありまして、まあ、均等みたいに1個目で申し上げた あの割と皆さん使うようにあるいはまあ使ってみようかなと思うようなツールでご説明いただいていたわけですけれども他のあらゆる業務でもそういったことは言えるわけなのでえっとそうした観点であのこのシリーズも今後多分砂川さんが企画していただけるんだと思うのであのぜひ何て言うんですかまあ隠れた3つ目としてはですね実践者の集いなのでぜひ今日は質問が多かったので自分たちはこうやってこういうふうに考えてるんだけど どう思いますかっていうようなあの問いの出し方なりをしていただくと多分今日宇都宮さん一つあそういう考え方あるなっていうので一ついいことを持って帰っていただいたと思うんですけどもあのスピーカーいただく方にもあの持ち帰っていただけるものがあるようなそういう双方向 の, あのセミナーになればとも思いますのでぜひあのじゃあこういうテーマでやってみたいということもそうした趣旨でご提案などもいただけるとこの実践者の集いのあの。 クオリティーも上がっていくのかなと思いますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はいはい、では、すみません。えー、と皆さん、えーと、8時から少しオーバーしてしまったんですけども、えー、と最後にもう一度、宇都宮さんにあの貴重なお話いただいたということで、拍手で、えー、と拍手をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。したうん、では、皆さん、さようなら。ありがとうございました。おやすみなさい。